m o r e 「伝えたい」 くような願いにもきづかず」「いつでもはるかな」 の「ために眠れぬ夜の」「星にさえ気づかずどこへ行くひとりひとり」